皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは柚木ゆかりでお届けしています2021年12月10日今日は天の日で割と忙しかったですが充実したプレイ時間を確保することができましたプレゼントチケットを回収した後、迷宮のカードを回収しに行きましたその際配布された服の神カードを使ってますが1枚だけなら持ち寄りじゃなくても OK かなと 本当に福引券が欲しいなら、毎日同盟バトルに行けばいいだけですしね。その後、レンドは南で行われた公式イベント、同時フレンド探し隊に参加しました。画面はサーバー22ですが、酒場フレンドを探すのがサーバー29と30だと知ったので、この後サーバー30に行きました。同時フレンド探し隊は、日曜日の24時までやっているみたいなので、今からでも間に合いますね。